なんで フラット上上じゃななないいのこれ上かかかからら見て、てててほらああ、っわるるるる本当だだ動今は寝夜夜夜ににに起きるんだよねそう、もう生まれますよ次は。 もう生まれますよ、次はママ。いい生まれますよ、いい大丈夫。いいあとママ中がリシーニー、あと、うん、ママ。大きくなりました。<笑><笑><笑><笑><笑> 大, 丈大丈夫、大丈夫。あ、今日。あこっち、頭。そうそう、でこ<笑><笑>こ、背中があって、足がこう。足があって。そうそうそう。どうなってるどうなってるこっち向いて。こっち向いて。 違う違う違うあ、こっちはい見せてみてるよ。<笑><笑><笑>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 Aku soalnya gak ngerti loh itu gimana ngeliatnya Beneran ngerti, saya ngerti Iya, iya Betul, b いや私もわからないのにい私はかわかるわかるほら額があって鼻があって口があって牙ですよじゃあちょっとパパ説明して ど, どんな感じこれはこれ 見, て、はい、見せてこれが 目, どれが目これが目これが目これも 目, 目これ眉毛眉 毛, 眉毛なりにないの でこれ鼻あ、でこれが口、はい、で牙牙な い, <笑><笑>牙はない<笑>まよしじゃあ誰と似てるここっちが似てるかなどっちががんだよね誰誰誰誰と似てるえらちらおおたんお隣 似てない。似てない、全然似てないよ。似てないょ似てないよ。ああ、えー、だから。お腹も十分大きいですよ。パンパン。パンパン。本人に聞いてみようか。な、ちょっと聞いてみて。どっち。どっち。っち<笑>そうそう、今日いろいろテストしたもんね。今体重どのぐらいだったっけ。二千二百。二千二百五十なんだって。 うん、ち, ちょっと小さめ ス, スリ ム, スリ ム, スリムウエストが、うん、小ぶりちゃん小さくんで大きいグく育つのでだからモデルになるんだってスリムだからって身長があっていっぱい蹴てたよこれあ、うん、ボっホント テ, テストやってる時も検査してる時もボボコンボコン早く出してこいって言ってんじゃない<笑> ままだまだよお父さんの準備足りないです面だと、ね、来た時ってやほんとに違う全然違う。違う違ううん、ほら<笑> 確か な, ないね。すん が,、ねね、がないね、確かに。すん、うん、線がないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね<や>。すんがないね。すんがないね。すんがいね。すんがないね。すがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。がないね。すんがないね。すんがなんがないね。すんがないね。すががないね。んがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すんがないね。すん Bener, bener, mulus n ya, mulus lah, mulus banget, tuh, mulus, mulus batuk, mulus loh, mulus batuk, m u u s mulus, mulus, s mulus, mulus, mulus, mulus, s m mulus, mulus, mulus, mulus, mulus, u l u s u l u s mulus はいはい。 楽しみしてるよ次回はもう生まれちゃうおよおば、はい、ちゃん anya, あはも、い、う準備で き, きできましたか<笑>心の準備が一番大事なんですけど準備もだいぶできていました Mango dekita lah, mau hondori oba-chan, uci-chan nacciamas yo.、Oh, oh. Mainan, mainan. Inder de, setiap hari. Oba-chan, de, oba-chan, de, uci-chan, de, uci-chan. Oba, uci-chan, uci, mama. Iya. Soyukode de, tasih. Itu guys, jadi kalau kedatangan、hmm. mertua tu seneng banget, apalagi pas tamasih. Tamasih. mau dikunjungi anak pertama kita ini, seneng banget, ya asik banget. Hari ini kita habis ini ke rumah sakit habis ngecek pas kedatangan mama sama papa. やりとんこさんはブランドパンさまいもらひるかんは か, <笑> か,、ねねね、かもパパパパパマパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパまパパパパパパパパパパパパかパパパパパパパパパパパパパパパんパパパパパパパパ お, <笑>ジャジャかおかちょうだいで、本当におじいちゃんかけます。これ貴重だ本当今、ぬぬつおじいちゃわちゃわちゃしてるとう。う る, さ る, とうるさいんじゃないうるさい。うるさいって言ってるのかお。おじいちゃん、おじいちゃん、うるさいよ。おじいちゃん、うるさいよ。声が通るんだ。ポジションが変わったところ。本当、ねうん、になくなっちゃったね。本当に、ね、もう8切れてるんで、ね。8切りバンバン。いとちゅうちゅう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 そう、おんぶすることできるパパお、うんぶ抱っこ抱っこできる、抱っ こ, こできるよできる、でき る, でき る, できるでママもできるで久しぶりだけ ど, だけど<笑>パパ大丈夫あの子かったけどね<笑>面白いでしょ、うん、じゃじ ゃ, じゃーんじゃじゃーんンンそうね、お顔の顔に見えるね見える、うん、インドネシア語はおばあちゃん、おじいちゃん、あば 僕のリポートじゃあ、この間、お時間をお願いします。<音> <Nippon>! Soalnya ini kita bakal banyak ini、uh, Aktivitas sama mama sama papa di Tokyo Terima k a s i t e a h menonton! Dan bye bye! Bye bye! bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye. bye